はい、皆さん、こんにちは。タートルです。痩せるためには1日1万歩。そんな歩いてないし、時間もない。そういった方におすすめな、屈伸前屈を紹介していきます。なぜ1日1万歩歩くと痩せるのか。これは、血流が上がる。免疫が上がる。第二の心臓と言われているふくらはぎが、ポンプの機能をして、体の体調を整えてくれる機能があるんです。長い時間歩くの大変ですよね。今回は、動かしながらストレッチができる、 運動になりますので、時短になって効果的なメニューになってます。今日も一歩前進しましょう。まずは寝たままで足を上げます。これで足首を動かしていきましょう。まずはふくらはぎの筋肉を使う温めるっていう感じを始めになります。 少しね最後の方は辛くなりますのでちょっと頑張っていきましょうたったの3分で終わりますしっかりね上げる方も意識してくださいはいケ、OK、ー。今度は足の甲でふくらはぎを叩いていきます 軽くでいいでいす足首の方から膝裏にかけて軽くトントンしていきましょう今からふくらはぎを使っていくので筋肉をほぐしていきましょうだいたい意識して歩いてないと3000歩ぐらいしか歩いてないと思うんですねこれではふくらはぎのポンプの機能が正常化しません はい、OK、ですでは立ち上がります屈伸をしていきます屈伸の時にできれば手じゃなくて肘をついてもらって屈伸をしてください前かがみになるときにしっかりふくらはぎとももが伸ばす感じですこういう感じでトントン伸ばす トントン伸ばすって感じで。はいオッケー。今度は今のをかかとを上げたままで行います。ちょっと難しくなります。かかとを上げたままで伸ばします。これでふくらはぎに力が入った状態で。 ストレッチしてますなので筋肉使いながら伸ばしているイメージですかかとをつけてる時よりもちょっとふくらはぎがね疲れると思います歩くよりも効果的にねふくらはぎが使えてますオッケーこのちょっと足開いてふくらはぎを上げてかかとを上げて揺れます 感じこれで体をね横に動かす時にふくらはぎを使ってますので歩く時よりもねちょっと力が入ってる感じでふくらはぎが使えてますもしふくらはぎ疲れたらねちょっとかかとつけてね休んでいいですまた上げて動かしてください 今度立ちます最後は歩く感じで動かしますかかとを上げない方に体重移動させて足を上げてくださいこれが最後ですこれだけでもね歩く感じでふくらはぎが疲れてますんで しっかりふくらんで使うことで体が温まりますはいオッケーですお疲れ様でしたあんまり歩かなかったよって日にはこれを行ってくださいふくらはぎは本当に冷えたり動かしてなかったらストレスが溜まったり脳に酸素が回りにくくなったり血流が悪くなって本当に代謝が下がってしまいます第二の心臓であるふくらはぎをしっかり動かすことも大切です やってみたいよって方グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。